キングプリンス平野氏使用、通列批判の嵐。もう終わりと厳しい意見を浴びたわけ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。朝の情報番組、ジップ。日本テレビ系でキングプリンスの冠無理コーナーのセカンドシーズンとして始まった、弟子入りからだし、アイリー。 8月27日から31日は、平野志洋が社交ダンス講師に弟子入り、女性とペアになり、社交ダンスを披露した。平野が弟子入りしたのは、社交ダンス歴30年で、東京大学出身という異色の経歴を持つプロダンサー。しかし実際に教えてくれるのは、兄弟子である小学4年生と3年生の堀井雛子吉岡栄太ペアペア。 とは言っても、2017年度小中高校生ボールルームダンス全日本チャンピオンシップで優勝するなど二人の実力は本物だ。まずは基本の立ち姿性を学ぶも、いつもと違う筋肉を使っているのか、全くできない部屋。続いて基本ステップである多くの練習に入ると、師匠から、もう教えない。 もう体で、自分で、学んで、という衝撃の宣言が飛び出し、もう教えないはおかしい。と平野も大混乱。だが、見て学ぶのが小流、ということらしい。兄弟子たちのステップを見よう見真似で後ろからついていくことになったのだが、リズムが速い上に、ステップも複雑すぎて、ただただそう歩きでついていくのが精一杯。 あまりの難しさに平野が、打点が100だとしたら僕はどの段階にいますかと師匠に尋ねると5で、すねと厳しい評価。しかも兄弟子に至っては3とさらに低評価で、下がるんかい。と平野も苦笑いするしかない様子。それでも練習はどんどん進み、次は横のステップに挑戦。 優しい兄弟子は、細かい部分まで、丁寧に教えてくれるものの、全く上達の見込みがない平野を見て、レベル1でできなきゃもう終わりですね。と、これまた痛烈な低評価を受けてしまったのだった。もはや何もできていない状態の平野だが、目標は女性パートナーと一曲踊ること。練習時間も残り少ないため、 早速パートナーとの練習を開始するも、ステップだけではなくフリア大技も覚え、さらにパートナーとの呼吸も合わせなければいけないためアクセントを。だが、休憩の合間には兄弟子に付き合ってもらってギリギリまで練習を重ねていたようだ。そして本番の衣装に着替え、いよいよ社交ダンスを披露。 すると、今まで何もできなかったのが嘘かのように華麗なステップを披露し、大成功。大技を決めたのはもちろんのこと、あの複雑なステップと振りをこの短期間で覚えたのは、さすがジャニーズというところだろう。終了後に緊張した。と倒れ込んだ平野が向かったのは兄弟子の、元、100点中100点です。と兄弟子の笑顔も見られ今年一番嬉しいです。 今、とやりきった平野なのであった。今回は、小学生の兄弟子とのやりとりを微笑ましく見ていたファンも多かった様子。その上で、最後はバッチリと決めてくる平野に、やっぱり紫陽くん、完璧。練習グダグダでも本番決めちゃう紫陽くん、かっこいいとんでもなくかっこいいダンスの後伸びしすぎる決め顔決めポーズ、と改めて惚れ直したという声が多く上がっていた。